探しに行こう「船はもう銀河に浮かんでる」「願い忘れたことがあったから」「もう一度向かい合わせで恋しよう」 「輝いて一つになる」「青いシリウスが目印」「はぐれそうになっても」「抱きしめて両手でこの場所で待ってる」「きっと 夏の星座をくくり抜けて光の波間に揺られてる話したりないことがあったからもう一度向かい合う。